はい、こんにちは。今日は数ヶ月前に購入したあるものをやっと開封していきたいと思います。<音楽>はい、今日はこちら、キャリックスの v i s t を開封していこうと思います。え開封と AI ユニットの比較、そして見た目などを見ていきます。それでは行きましょう。 はい、こちら、えー、本当に数ヶ月、4ヶ月ぐらいかな、かかって、やっとこの開封できる日が来ました。えー、こちらは DJI FPV の AI Unit っていう、えー、VTX があるんですけど、それの小型版です。で、こちら DJI が作ったんじゃなくて、なんと CADEX っていう、また別の会社が作ったものになります。別の会社が作ったものなんですが、DJI 製品と互換性があるものです。 それではこちらと AI ユニットとの違いを見ていきたいと思います。今実際 AI ユニットがないので、横に並べて比較とかはできないんですが、表にまとめてみたので、そちらを見ていきましょう。まずはサイズです。 えー、小型版。こちら小型版ということもあって、えー、小さくなっています。元々のエアユニットのサイズが 44×37.8×14.4mm。それに対してこちらの c a d ク x の VISTA は 30.45×29×13mm となっています。まあ、実際見比べてみないと分かんないと思うんですが、本当に小型になっています。じゃあ続いて重さを見ていこうと思います。重さは、 45.8g エアイニットです。対してこちらは 29g となっています。実際これ開け、この後開けていこうと思うんで、その時に測ってみたいと思います。そしてそちらのモジュールにつけられるアンテナの数が違っていて、エアイニットは2つアンテナをつけることができるんですが、こちらは1つだけしかつけることができません。そしてインプットのパワーについても違いがあります。普通のエアイニット エアユニットは 7.4V から 17.6V。だいたい4セルまで対応することができますが、こちらの Vista は6セルの電圧まで対応しています。なので使える範囲が広いですね。そしてこちらの Vista キットに入っているカメラは DJI エアユニットと同じ DJI カメラが中に入っています。一つの欠点として、こちらの欠点として、 オンボードレコーディング。SD カードを挿して、このカメラの映像を録画することができません。ゴーグルで受け取った映像を、ゴーグルに SD カードを挿して録画することはできるんですが、こちら自体で録画することはできません。欠点はそれぐらいで、あとはもう小型版で DJI FPV が使えて、もうすごいものだと思うんですけど、まあ、僕はまだ資格がないんで、これ開封するだけなんですが、 で、こちらはどういうものに使われるかっていうと、AI ユニットは少し大きい VTX だったので、それが小さくなって、まあ、タイニーウープ。タイニーウープっていうとちっちゃすぎるかもしれないですけど、8号サイズとか9号サイズに乗せることができます。これぐらい小さいと。で、実際に搭載された機体も売っています。例えば、ベータの9号 X とか。 それ僕があの元々作りたかったものなんですが現在日本にいるのでそれをちょっと使うことができないんですけどまあ帰ったらできるといいなと思っていますその他にも iFlight から出てる αA85 というものですとかあと e ーシンのビスウープってやつがこういうビスタを搭載しているものですそれではこの Vista キットを開封していきたいと思います はいそれではこちらビスタキット開けていきますはいこんな感じの箱はこんな感じです CALEXFPV でこちらに中身が書いてありますね v i s t a k i 3 i n 1ケーブルアンテナフィックスタートガイドが入ってるそうですそれでは開けていきます なんかリボンがついてる。はい、こちらです。じゃーん。こちらです。これがピスタキットです。本当にやっと届きました。ちっちゃいですね。じゃあまずこのカメラ。これは同じものですね。DJI FPV と。あ違う、DJI AI ユニットとこんな感じのカメラです。 そしてこちらが Vista のモジュールになりますおーちっちゃい結構あのエアユニットのやつっておっきいんですよねこんな感じです銀色のもう全部がなんかむき出しで際むき出しみたいな感じですこのケーブルも結構違いますね エアユニットと。で、もちろんこの Type-C ですね。はい。で、ここには SD カードのスロットはありません。はい。他に入ってるものはこちらのアンテナですね。これも一つだけです。一つしか入ってません。ラッシュって書いてありますね。はい。このアンテナが一つ。 でこれをここに多分取り付けて使います他に入ってんのはこちらの 3-in-1 ケーブルちょっと 3-in-1 の意味がいまいち分かってないんですけど多分こちらの ここにある基板にハンダ付けして反対側をフライトコントローラーにコネクターのまま接続できるってやつですねあの専用のコントローラーあのフライトコントローラーを使えば多分このままさせるんだと思いますあとは入ってないですねこっちにありましたクイックスタートガイドですねこんな感じです 多分配線とかはあの AI ユニットと同じだと思うんでそんなに難しくなく簡単に作れると思います機体ははい以上ですねでこのカメラも新しいのが CADEX から出ましたねあのネビュラっていうやつなんですけどこれよりさらに小さくなって、まあ、それこそ「タイニーウープ」とかに乗るんじゃないかっていうぐらいになってます でそちらはなんかアナログとデジタル両方に使えるって言ってて本当かなと思うんですけどまあそれも機会があれば是非開封して使ってみたいと思います本当にちっちゃいですねもう今 AI ユニットが隣にないんで比べられたらいいと思うんですけど、まあ、これだけで伝わればいいなと思いますでカメラは、えー、同じ大きさです エアユニットについてるのと変わりませんあとアンテナとケーブルあとこれなんだろうアンテナにつけるなんかついてましたはい以上です本当に早く使ってみたいと思います使えないんですけどはい本当に小さくてねいろんな機体に乗せられると思うんですが 今ちょっと日本にいるので僕は飛ばせないんですがまあ早くこのピスタを乗せた機体を作って飛ばしていきたいと思いますはい面白かったら是非高評価とコメントよろしくお願いしますでチャンネル登録もよろしくお願いしますではまた次回の動画でお会いしましょうバイバイ